不安やスストレスに打ち勝つ最強メンタルの作り方前頭葉を鍛えよ現代社会のように非常に複雑な状況になってくるとなかなか何が正解なのかとか分からなかったりあるいは情報がたくさんありすぎて。 どの情報が重要なのかっていう判断ができなくなってきたりするんですね。で、そういう時にどうしてもストレスが溜まってきたり、あるいは集中できないっていう状況になったりすることがあるんですよ。で、それが起こるのは基本的にその方の前頭葉の機能が十分に働いてないということに起因するんですね。前頭葉ってのは脳の司令塔で、いろいろなその情報を総合的に判断して、まあ 選択をしてそれ実行するというそういう行動行為をしているんですけど、いろんな意味でね。その前、頭葉を鍛えるということがあの鍵になるのかなと思うんですね。まあ、私はいつもタイムプレッシャーと言ってますけど、そのある時間内で何かをしなくちゃいけないっていうのは、例えば締め切りがあるだとか、あるいはそのプロジェクトマネジメントの観点から、このプロジェクトをここまでにやるためには。 ここの時期までにはこれを終わらせてなくちゃいけないなみたいな計画があると思うんですけどその限られた時間の中で何かをやり遂げるということが実はあの前頭葉を鍛える上でとても大事なことでというのはその前頭葉はですね、えー、簡単に言うとリソースマネジメントをしているところなんですね。である目的を達成するために脳のリソースをどう動員するかということを前頭葉をやってるわけなんでじゃあどの脳の回路のリソースを どうあの動員すれば時間までにあの終わらせられるのかというこういうプレッシャーが実は前頭葉を鍛える上でとても大事です。まあ時間だけじゃなくて例えばあのクオリティですよね。どういうクオリティのものを作らなければいけないのだとかとか、あるいはそのそもそもの目的意識何のためにこういうことをやっているのかというそういうさまざまなプレッシャーを楽しんであの実行できることが前頭葉を鍛える上ではとても大事で、もう一つ僕はねあのよくあの 言ってることはあの今どうしてもね。すぐにみんな検索するんですよ。あの情報がわかんないとで、それはそれでいいんです。それはそれでいいんですけども。時にはあえて検索しないで、あのイメージを膨らませてみるというのも、とっても大事なことなんですね。そのイメージを膨らませた。中で、実はあの現実のその対象にはないのかもしれないんだけどえ、クリエイティブで非常にあの将来のビジネスに繋がるようなあれ、将来の学びに繋がるようなことが出てくる。 かとことがあるんで、えー、そういうふうにあの情報のアシストのオンオフをうまく使い分けることが、まあ、前頭葉を中心とする脳の回路を鍛える上では極めて重要なことなのかなと思いますね。